キング・アンドプス・ヒラの仕様、ジップ。で、突如僕があなたの命の恩人と名乗り出たわけはご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。朝の情報番組、ジップ。日本テレビ系内のキング・アンドプスの冠コーナー、弟子入りからだし、アイリー。10月15から19日は、 滑舌が悪いと悩んでいる平野仕様がアナウンススクールにテレ学院に弟子入り。最終日の19日は、マス・タイチアナウンサーが毎朝行っている20秒のオープニング一人喋りと同じシチュエーションに挑戦した。まず、平野の話し方をチェックするために自己紹介をすることになり、すると、ジャニーズ事務所ではなく、ジャニーズ事務所。 と発音していると、早速先生から指摘が入る。そこでポイントなる、あゆえを、の発音をみっちり1時間練習したところ、聞き取りやすくて爽やかな印象を与える自己紹介ができるようになった部屋。そこで次は、ビスト、スーツに着替えてニュースの原稿を読みに挑戦。 感情を入れて伝えることを意識することで、しっかりと伝わるニュースが読めるようになると指導を受け、次はいよいよ最終試験のオープニングトークの実践へ。毎朝、マスがオープニングトークをしている広場に出てきた平野は、すげえ。始めてきました。なんか興奮しますね、と嬉しそうにしていたのも、つかの間、スタッフから実際にマスワナが使っている台本を渡される。 しかし、そこには、5時50分です。米印一人喋り、20秒程度、金曜ジップ、スタートです。としか書かれておらず、えこれだけですよ。マジか。とへいや、初めてと言っちゃ悪いんですけど、初めてかっこいいと思いました。とマスの日々のアドリブ力に感動したのだった。一人喋りを始める前は、めったに緊張しないんですけど、緊張してきましたね。何喋ろう と焦っていた平野は、始まると、5時50分です。さあ、ということで、気温も涼しくなり、乾燥が目立つ季節になってきました。ということで、朝からキッチンの前に立っている奥様方、火の元には十分にご注意ください。ちょっとそこの奥さん、火、消し忘れています。命拾いしましたね。さあ、僕があなたの命の恩人です。金曜ジップ。 スタートです。と見事20秒ジャストでフリートークを収め、成功。独特すぎるトークに、マスアナは手を叩いて大爆笑で面白かった。尺も良かった、とコメントし、先生も何よりも爽やかだった、と高評価。そして、視聴していたファンからも、奥様キラー平野仕様だった。 平野アナウンサーが奥さんにいっぱい話しかけてくれるから家事頑張れるそこの奥さんに朝からやられてしまったドキッとしたと大反響で早速奥様キラーぶりを発揮したのだった。月曜マックジに事務所の先輩風間俊介が決まったばかりだが将来は平野がキャスターとして登場する可能性にも期待したいところだ。花山井の